今年の3月3日で全国水平社結成100周年ということになります。メディアでは特集記事が組まれたりだとか、あとはイベントもあるみたいなんですけども、もちろん神奈川県人権啓発センターでもやります。3月3日夜8時、このチャンネルでオンライン講演会をやります。テーマは今表示されているこの英語の論文。 オンザインベンションオブアイデンティティポリティクスザブラックアウトキャストインジャパンです。で、これは英語の難しい論文なんですけども、とある社会学の研究者の方に翻訳していただきました。この見出しを見るだけでもすごい感じがしませんか？実は全文をすでにウェブサイトで公開しているので、読まれた方も多いと思うんですけども。 やっぱりね忙しい方のためにちゃんと中をかいつまんで動画でも説明したいのとあとはまあ私なりの解釈も加えていこうかと思いますこのタイトル翻訳するとアイデンティティ政治の発明について日本における被差別部落民ということになりますある意味全国水平社100周年にふさわしい内容でして、えー、要点としては全国水平社が被差別部落民というアイデンティティをでっち上げたって言うんですね だからこの100年のブラック解放運動の歴史を根底から否定するようなそういった衝撃的な内容ですただとんでも論文とかですね陰謀論というわけでもないんですこの論文を書いたのがチェイマークダムザイヤー先生ですねこの方はハーバード法科大学院の教授ですで専門は法社会学法律と経済学 比較法学、あと日本法研究ですね。もうアメリカの社会学会の会長もされてたこともある方で、まあまさにこの法社会学の分野では知らない人はいないというぐらい有名な方です。当然内容もいい加減なものではなくて、とにかくいろいろ根拠を示してるし、統計情報を 使った比較研究もされてるんですねでなおかつですねやっぱりこのチャンネルでやるっていうことはですね全国部落調査のデータがやはり使われてましてその全国部落調査が公開されたからこの論文が書かれたということがあります。ということで3月3日夜8時ですので、えー、チャット欄でね質問したりもできますので是非皆さん ご覧になってください。よろしくお願いいたします。